ところ構わず主張しているようですねどうも政治いろいろの学ナです連合ニュースに韓国当局トップワクチンハブ必要性を強調 WHO 関連会議という記事が掲載されていましたのでご紹介いたします韓国のキムガンリプ 食品医薬品安全所長は22日、世界保健機関 WHO が主管する第1回世界地域生産フォーラム WLPF スイスジュネーブ会議に非対面で参加し、グローバルワクチン供給ハブ、拠点構築の必要性を強調した。WLPF はワクチンや医療品、医療技術などを利用しやすくするための現地生産や 技術移転について話し合う協議会。今年スタートし、各年で開催されるキ。キム氏は今回、規制システム分野に関連して演説した。新型コロナウイルスが世界的に流行している状況で、医療品や関連技術を利用しやすくするための規制当局の協力や支援策について発表した。 特にワクチン不足を効果的に解消するためのグローバルワクチンハブ構築の必要性を説明した。セッションにはアメリカ食品医薬品局 FDA、欧州医薬品庁 EMA、アフリカ連合 AU、インド中央医薬品基準規制機構 CDSCO、ガーナ食品医薬品局 FDA が参加した。キム氏は、韓国の食品・医薬品安全どころがコロナ禍で取った人員配置や環境整備などの対応策などについて説明した。キム氏は、新型コロナの感染状況が良くなっても、医薬品を使いやすくするための議論は続ける必要があるとし、食品・医薬品安全どころが 今後の議論の過程でも積極的に役割を果たすと述べた。とのことですが、韓国はまだグローバルワクチンハブを捨てきれていないようですね。まあ、韓国は皆さんもご存知の通り、深刻な新型コロナワクチン不足に陥っていますよね。新型コロナが流行したしたとき、韓国の取った貿易措置は一定の成果があったことは間違いないと思います。 韓国政府はこれに気を良くして、世界が称賛する軽貿易、軽貿易こそ世界標準、韓国こそが世界なのだとムン大統領は大言相互していましたよね。ムン大統領がこのように大絶賛した軽貿易に対して、ワクチンを入手するということは、この世界が称賛した軽貿易に対して水を差すようなものですから、 ワクチン入手に動くに向けなかったという側面もあったようですね。あと、韓国はワクチン入手よりも治療薬開発を優先していたというのもありました。軽防疫と治療薬で新型コロナは克服できると本気で思っていたのでしょう。まあ治療薬は感染者に対しては確かに有効ではあるでしょうけど、新型コロナを克服するには世界人口の7割が ワクチン接種をすることを目標にしなければならず、韓国は完全に方向性を間違えてしまっていたということになりますね。で、その韓国企業が開発した治療薬とやらも、思うような成果を得られることができず、韓国の中安大薬学部のソ・ドン・チョル教授は、国内製薬各社が世界的な製薬会社よりも優秀な治療薬や ワクチンを開発することは奇跡に近いと言われる始末。ちなみにアメリカファイザー1社が年間で使う研究開発費は10兆ウォン。対して韓国政府がコロナ治療薬、ワクチン開発に支援を表明した予算は1936億ウォンですからね。桁が違うんですよね、桁が。なので韓国はワクチン確保に完全に出遅れたわけですが、 それでも軽貿易の幻想を忘れられず、韓国政府は軽貿易の広報だけで1200億も使っちゃうんですよね。本当、韓国の虚栄心は凄まじいものがありますね。さて、今回の世界地域生産フォーラムですが、今回が第一回目だそうです。WHO のホームページに、この世界地域生産フォーラムについて書かれているので、一部引用しますと、 現在の COVID-19 パンデミックに直面して、世界の製造能力は、世界の健康ニーズを満たすには不十分であることが示されています。健康製品の製造を地理的に多様化し、既存の生産チェーンを保管することで、世界のニーズに対応することができます。この第1回 WLPF は、2021年6月21日から、 25日に開催されるバーチャルイベントで、国、地域、世界の健康ニーズに沿った健康技術プログラムの一環として、COVID-19 パンデミック時やそれ以降も、現地生産や技術移転を促進するための機械やメカニズムについて、対話や協力を促進するためのグローバルな場を提供します。とのことで、現状の製造能力では 世界の健康ニーズを満たすには不十分だから、現地生産や技術移転について対話や協力を促進するための場であると書かれていますね。新型コロナワクチンは世界中に行き渡っていないことは確かだと思いますが、現地生産するために技術移転を率先してやろうという企業は皆無じゃないかなと思うんですよね。また、新型コロナワクチンはワクチン外交として 相手手国ととの関係を強化すする外交手段としてて積極的に展開されていますよね日本もアストラゼネカ製ワクチンを台湾に送り、台湾との友好関係を強化していますし、アメリカも台湾にモデルナのワクチン250万回分を提供するとあります。韓国にしてみれば深刻なワクチン不足で、ムン大統領が米韓首脳会談で約44兆ウォンも アメリカに投資すると約束したのに、その見返りがヤンセン製ワクチン100万回分で、さらに使用期限切れ間近というものだったのに、なぜ台湾には mRNA のモデルナワクチンを250万回分も提供するんだと憤りを感じているかもしれませんが、まあこれは一言で言えば、相手をいかに信用信頼しているかに尽きるかと思います。さて、 キム・ガン・リプ所長がグローバルワクチンハブ構築の必要性を強調したようですが、果たしてどれだけの支持を得ることができたのでしょうか。韓国政府は大統領をはじめ、全方位的にグローバルワクチンハブを猛アピールしていますが、虫がよすぎる提案には支持を得ることは難しいのではないかと思われます。今回の世界地域生産フォーラムですが、あくまでも 対話や協力力を促進すするるためのの場であることとから強制力はさほどないものと思われますが世界地域生産フォーラムの内容を読めば読むほど韓国が言い出したグローバルワクチンハブワクチンスワップにすごく似ているなぁと感じるんですよねでよくよく調べてみましたらキム・ガン・リプ所長は WHO の副議長を務めているんですね連合ニュースの別記事によればキム氏は 第74回総会での決定事項の忠実な履行と WHO の力量強化、WHO 予算の持続可能な確保を追求するなど、副議長としての役割を果たすと述べたとのことです。今回第1回目だった世界地域生産フォーラム、もしかしたら韓国のキムガンリ立所長の意向が強く作用しているのではないかとついつい思ってしまうんですけど、